様はウォーリアーという職業をご存知だろうかこの職業はシビリアンの除くと3番目に手に入る職業で完全に初心者向けの職業である。だがそれがエレメントで猛威を振るうこととなる。パッシブである攻撃力アップは近接に近づく敵すべてを葬り去り。装備品である治癒のポーションは近接戦を行うウォーリアーと非常に相性がいいものである。また特筆すべき点はそれだけではない。ブレイズパウダーを使用することにより攻撃力が増加される。スキル使用時は他の職業の2倍の攻撃力を手に入れられる。そんな化け物じみた職業を早速使っていこう。 夏の猛暑で体の8割が溶けました。ゆっくりレ夢ムです。その隣にいるゆっくりマリサだぜ。フラント。ペミリアです。ということでやっていきましょう。アナイアレーション。毎日投稿1回目。行ったね。行ってないです。やれよ。やりません。ということで今回使うのはオーリアー。紹介ムービーにもありましたね。あーあの部屋の隅の 埃, の埃みたいなムービーね。ということで敵を皆殺しにして植民地にしに行こうかマリサ。これもインクラフトのゆっくり実況だからね。戦争ゲームじゃねえぞ。そんなこと言ったって犠牲の上に私たちは生きてるわけだし。そう強。ということで今年も遊んでいくのはエレメントサーバー。統合版の大規模サ ー, バーですね。エレメントは ソ連軍っていう意味です。帰ります。なんでだよ。ツッコミゲンライン超えました。余った連な。はい。懲役50年です。厳罰が過ぎる。ということで初接敵です。緊張してきました。曲線おかしくない。そうそうこういう曲だよこういう曲。さっきのはあれだろ。編集ミス。現れたな雑魚め。私に勝てると思うな。なぜなら私はスイッチ版マインクラフトを2000時間プレイしてるからな。これ PC 版ですよ。同じようなもんでしょ。操作方法違うだろかす。夫敵がタコ殴りにされてますね。罰�もう終わったみたいです。つまんねえな。 誰も安らかに眠れたことでしょう先ほど恨みが全開突き抜けてきましたよおっと次なる敵がいますね装備の耐久値を削れるらちょっと待てなんでバカ突してんだよそれはそこに敵がいたからであるそこに山があったからみたいに運んじゃねえ山に埋めるぞ怖いってレベルじゃねえぞ隣にいるスカウトの方援護してくれて感謝装備のおこぼれもらおうとしてるだけじゃねえ絶対それだと思うまあ援護してくれるなら悪い気はしないよここでスピードのポーションを飲んでいくアルコール度数 99% らしいです急性アルコール中毒不可死ということでやってきたのは敵であるアージンチ早速耐久値を削られてます ね, 笑ってんじゃねえ 突に返すぞ。ということで引き続き戦っていきます。ちなみに先ほど援護してくれた方は戦闘意欲をなくしていました。というかこいつらはぎじゃないかモンスターみたいに言うな。湧き潰しが足りないんですかね。マイクラかよマイクラだったわこれ。ここでダイヤフルの介入は許可していませんよ。お前は何様だよ。お子様です。きっとゆっくりチャンネル。予想よりも敵が多くて泣きそうです誰か助けて。やっとか。やったぜ嬉しいです、ね。どう考えても死ぬ楚そかで泣いた。ドラえもんの世話く君みたいだね。 ということで逃げてます。体力も半分落ちてだいぶきつくなってきたな。マジで死にそうですね。だけどこの程度で逃げてたら暗に民族の流したる。この民族の歴史交渉いいですか。それにしてもすごい数の援分だ。と敵国では畑から人が取れるに違いない。ソ連かなそして野菜が人を食べます。ソ連じゃなかったなにそれ怖い。それにしても敵が急に見当たりませんね。敵を倒さねば暗に民族の流したる。さっきと表記違いますよ。どっちでもよくね誇りとはこれが本当の誇りってかゴミみたいなダジャレ。さっきから暴言しか言わないじゃん。ちなみにマリサは現在毒多めに提供しております。ということで前戻りサは敵 何で死ぬ神のですね早速ブラッド明治のスキルを食らってますねこのプレイしてるバカは引くことを知りません結構終わってて草水刊大学水悼派水のないところでこのレベルの水戸をって言ってもなると知ってる視聴者さんほぼいないだろうしそのボケ自体撤回しろツッこに職人に怒られましたそれにしてもだいぶ自リ品の戦いになってきましたね、ま、るで将棋だな お前だけでも先に逃げろ。うまいこと味方を逃がせましたね。その代わりに装備の耐久値は死んでいったけどな。味方許せねえ。そっちに切れるのね。それにしてもだいぶ劣勢ですね。これからの戦いが大事になってくるな。今のうちに青に亡命しましょう。チームメンバーとしての責任をハードオフで売ってきたやつ。というか今同じギルドに入ってる方を殴りました。消される。MLMR はそこまで厳しくないよ。というかかなりの混戦ですね。色っぽくありのようだいくらか可愛い表現 はかなり強いのでこのまま帰ろうなんか死んでるかわいそうに私バ命を食べて進むのだなんでカニバリズム進めたということで装備はいただきます装備嬉しい登録者500人突破した時より喜んでるじゃんてか的来てるし逃げるか逃げ足の速さギネス記録保持者 ということで引いてきましたそれにしてもこのボロボロの装備をどうしたものか予想以上にボロボロで笑うそれにしても先ほどの戦いは熱かったですね哲学的に表現するならばか八かってやつでした哲学的表現どこそんなことはどうでもいい我々は現在窮地に立たされているこれを打破するには装備の修繕が最優先となる急に口調変わったけどどうしたなんとなくです殴るよということで装備を修繕してきましたというかそろそろ終わらせたいですね試合時間も伸びりや撮影してるの夜中の12時なんですよ この戦争を終わらせに来た。ほう。俺はシャンクスになる。ということで敵陣地まで倍速。やっぱりカットで。なんか敵がいるじゃないか。けるよ。マリサのメンタルゴロゴロすぎない。あとなぜかダイヤフル逃げてったので新聞します。こっちは川フるばかりじゃないか。鉄鋼って場所ですって。あれなんかうっ。 だけどこいつら全然殴ってきませんねちなみに先ほど我々を止めてきた食料はイモビライザー敵を止められる食料ですね使い方によってはかなり強いらしいですということで青のネクサスを削りに行きますということでやってきました試される第一沖縄 急に見がわからなくてくさ。やばいなんか音が聞こえてきた。イモビライザークラスターと話すネタがない時の修正お願いします。あとでチケットしておきますか。やめて差し上げろ。ていうか最終決戦なのにふざけすぎじゃねえ？お前が言うのか。月ができたので一気に駆け上がります。ボコボコに殴られてるの笑う。ここで味方の透明が削ってくれてますね。気づけばネクサスの差が7になりました。ラッキーセブンなのでなんか景品くださいありません。ここで水ばけつ着地パーミッションエリアでした。ここで味方が合流してきましたね。そんな感じで倒していくと。勝ちました。早かったわ。勝ちました。なん えー、ということでウォーリアーの総像あれ2試合目始まってるよ。編集ミスということで2試合目だな。いやだー。ここらでコメント返信のコーナーやりますかコメント返信のコーナーとは名前の通り前回のコメントを返していくコーナーですね。今回の名言にげるだけが人生です。おおーイムファイン 配信中に出したジャマイカこのチャンネルの視聴者さんジャマイカ好きすぎじゃねそれはそうとコメントありがとうございます。この死亡のせいでレベルまましし料請求します。法廷で会いましょう。物騒な喧嘩すんな。なんか敵がいるじゃないか。次じゃないかって言ったら下引きちぎるからね。仕方ないでまい。 何かこの敵カはフルできてますね。天井めとんのか。め天の差防衛してないお前らだよ。ごめんなさい。ということで赤が落ちました。装備揃ったので戦いに行きますか。何秒で死ぬんでしょうかね。何ですかこれは。死亡するまで何秒かかるか計測中です。趣味悪いなクソが。今回全体的に口悪くない。毎回思うけどこのマップの木伐採しろ。環境じゃなくてお前が変われよなんか名言っぽい。だからお前、アン降りろ精神面の話かと思ってた。ということでダイヤを取っていきましょうか。てかあいつ放置してね。殺すか。 あいつは全然私たちに気づいてませんね。こんにちは。うわ、急に動き出すやん。こてつにかよ。あいつは完全に私の動きに翻弄されている。てか味方連れてくるのはセコいだろ。ひょなんて言葉ねえよ。私なんて味方レーニンだ。私のパソコンが粉々になったところで実況を続けていきます。最新グラボである GTX460 とは今日でおさらばだぜ。ゴミ捨てじゃねえか。というか、キルキーさんがいらっしゃいますね。キルキーさんこんにちは。いつも動画見てます。ゴビオールな。消される ということでまた中央に戻ってきました相変わらず黄色が占拠してるみたいだなてか戻ってこなくてよかったのにな親の片身であるリスポーンを使ったのにその言い方はないよ親の片身のリスポーンって何味方が敵を追いかけてるみたいです私もパーティーに混ぜてくれパーティーの意味が不穏すぎるなんか弓兵がいますねどうしたお店が、ね、前回見ても同じこと言えんの前回は適当に探してみてねそんなこと話してたら敵を撃破できましたねこれもヤマト魂のおかげだ味方のおかげですオカルトに走るな嫌味方と私の力により敵に負のオーラが粘着してその結果として撃破できました怖いというかま 敵がいるじゃないか死んでもらおうまあ私の華麗なコンボに敵は手も足も出ずに倒しということで黄色チームが引いたのでミッドを占拠しましょうかこのトールの人援護してくれて感謝感謝それでは少々カットということで黄色が落ちましたざまー ということでここら辺で今回は終わりとなります。下ぶち抜かれて い, いのかいやそろそろ録画切れちゃうんですよね。この試合とがりすぎだろ。ということでバイバイみんな。面白かったらチャンネル登録お願いします。高評価コメントしていただければ幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。